宴の始まりだ 痛いいいのは好きだろナンンババーーーロンすイススよえいえい植物力をスイルお願いノラットカス<ポイ>ルさそれ宴の始まりだ 痛いのは好きだろうナンバーバーバロン神とびっきりの笑顔でこれが私のスマイリングプレイム神ってる守りますこの魔法ならきっと咲き誇れ花の守りをここにフラワリングヒール いつまで持つか、ねうん、宴のしもうかファイ 続けて力を合わせてパトリお願いディノムプラスいつまでも使う宴の始まりだ痛いのは好きだろうナンバーアーバロンすごいね宴の始まりだ痛いのは好きだろうナンバーアーバロン きりっきりの笑顔ですこれが私のスマイリングトレイこの魔法ならきっと先ほ誇れ鼻の守りをここに村はリングヒールまっすぐさればハートもらい撃ち一気に行くよ ナンバレエバレエ 宴の始まりだ。痛いのは好きだろう？ナンバーナバロン。すご い, ね、いつもこの魔法ならきっと先っぽで花の守りをここにフラワリングヒール。 止まって止まってハート狙いをし一気にいくよートロスカルスクラッチュウタゲノカジマリドウイタイノアナンバーザバロンナンバ ー, ーバロンナンバーザロンーバロウウタゲノカジマノ の始まりだナンバ ー, ーバロしうブラワリングヒールハートもい打ちトロッカルストラッシュとびっきりの笑顔でスマイリングプレイ